今日はホンダの新型のシビックを見に、をホンダカーズに来ております私はシビックのオーナーということで、まあ、だいぶ前ですね、EG6 に乗っていたことがありまして、まあ、それ以来、ずっとシビックには興味を持っていて、EK9 のタイプ R であったりとか、FD2 であったり、あとは FK7、FK8、まあ、そういった車も乗ってきた経緯があります。 で今回、この車、今までのシビックに対して、どういった方向性で進化したのか、何が変わったのかということを、カタログでは拾えない魅力についてをお伝えをしていきたいと思います。でシビックといえば、まあ、私の中ではボーイズレーサー、なおかつハッチバックというイメージがあるんですけれど、この車は大きく変わったのが、5ドアのハッチバックというイメージから、 今の現代のファイブドアのハッチバックのセダンに変わったというところがこの新型のシビックの大きな変化になりますで後ろに今アコードが止まってるんですけれどももっと言うとアコードのコンパクト版 BMW で言うとアコードが5シリーズだったとするとこちらのシビックは3シリーズ アウディでいうと A3 みたいなそういったイメージの車に大きくガラッと変わってきたということになります。でかつ、まあ、日本の自動車メーカーどこもそうですけれどもヨーロッパの車をベンチマークにしてるんですけどより一層ヨーロッパの車のテイストが出てきたなと。で特に思うのは このディーラーオプションのリアスポイラー、これ718のケイマンとかもこういったデザインになってるんですけれども、非常にかっこいい、洗練されています、そこもこのシビックのフォルムにしっかりと合っていますし、このリアのテールなんかは、アウディの TT に似てる、そういったイメージもある。 ですけども、なんかパクリだよとかそういった悪いイメージというのは全くなくて、この新しいシビックにしっかりとマッチしてるな、そういう印象を非常に受けます。パッと見た感じ、走りに洗練されたモデルの5ドアのスポーツセダンだという印象が非常に強い車になってるなということを。 まず私はこの車を見せていただいて第一印象を感じたところになります。でこのヘッドライトのデザインも歴代のシビックも切れ長のヘッドライトになっているホンダの車は全体的に切れ長のフェイスになっているっていうのが昔からの特徴的なデザインなんですけれどそれをしっかりと継承していてパッと見てシビックだっていうことは気づけるデザインになっているかつこのバンパーもハの字型の エアダムになっているこういったところもスポーツセダンにふさわしいデザインになっているのではないかなということを私自身は感じますでこのルーフなんかもスポーツカーにありがちなこの上のところで開口部を決めて作られているというところも非常にスポーティーですしこのホイールのデザイン自体もあたくも BBS のホイールと思わせるような 非常にに力強いいホイイールのデザインになっている私このスタースポークの5本スポークのホイール大好きなんですけれどもここのリブ太くて太いんですけど重そうだなっていうと感じないデザインになっています力強いデザインそこが非常にこのシビックにマッチしている22354018というイーグル F1 これは先代のシビック FK7 と変わらない タイヤになってますけれどももうこれで十分このシビックの持ち味である軽快でパワフルな走りというものが楽しみフロントはストラットということでエンコンの方はありませんリアはマルチリンク式になっていてでタイヤホイールのデザインなおかつサイズは変わらないんですけれどブレーキが後ろはソリッドのままです ナックル自体はアルミのナックルを使っていて、バネした重量を軽くしているということに、やっぱ走りにしっかりと貢献された設計になっているということです。で、もう一つデザインで非常に重要なポイントというのが、このベースデザイン、直線になっている。下もそうですけど、余計な 曲がってるようなところ唐突なところがね、全然ないんですよねレゼルもそうでしたけれどもこういった直線のラインを作ることによって小さい車なんですけれども大きく見せることができる存在感が高い車に見せることができるそこが非常にいいなって思うところですそれに伴って今回大きく変わったところはリアのハッチが樹脂になったことによって ヒンジの部分が今までこの辺にあったんですけれどもここの下にヒンジを設けることによってここの凹凸をなくしてスッと後ろまでデザインを伸ばしていくそういったデザインに変わっているこのように開けてみると分かるんですけどここの部分通常ヒンジってこの辺についてたりするんですけどここにつけることによって 形状デザインをスポイルすることなくこのようにヒンジを設けることができるでこれを受信することによって製造工程として、まあ、こういった作りができるようになるんだと思うんですけれども設計の自由度なおかつスケッチで描いたデザインに近い形で物を作ることができるデザインすることができるデザインを反映することができると、まあ、いうところここも非常にこのシビックの デザイン性を上げる上で重要なポイントになっているかと思います、はい、せっかくなのでエンジンを少し見てみたいと思いますエンジン自体は L15C ということで変わってないんですけれども184馬力で遠くが245ニュートン かなそのぐらいの出力なので先代と大きくは変わっていないかなと思いますでこのようにシビックレインセンサーがついています、まあ、ベゼルの Z グレードにはレインセンサーがついているということでこちらのシビックにもレインセンサーが付くようになっていますそれでは今度は中見ていきたいと思うんですけれども 中も先ほども少し乗せていただいたんですが、乗った瞬間違うなって思ったところをまずご紹介します。乗った瞬間まず違うなって思ったところは、先ほどもお話ししたんですけれども、3シリーズ的な、BMW の3シリーズ的な車、小さい高級サルーンというイメージだとお話ししたんですけれど、乗り込むとまさにそれが具現化されている、 質感に変わっています今までのシビックはファイブドアのボイズレーサー的なハッチバック的なイメージが強かったんですけどもうどこを見ても高級感がしっかりと漂っているアコードと遜色のない車内の質感に変わったということが非常に大きなポイントになりますこのように A ピラーのところにも BOSE のサラウンドシステムがついていたりとか あとはエアコンのこのダクトも今までにはない新しいデザインになっていたりそれからベースのデザインが直線帯びているので車自体がすごく広く壮大な感じがしっかりと漂ってくるその辺も高級感を上げる工夫の一つになっているんではないかなと思いますもう一つはこのようにナビが今まで いいまちだったと思うんです FK7 もそうででしたでもこちらはベゼルと同じナビが今回つくようになったということも非常に大きなポイントになるかと思いますメーター周りもアコードと同じような形なおかつベゼルもそうですねこのような形でイラストがつくようなスポーツモードであったりとかアコメーターなんかも液晶画面になっていたりとかあとはこのように ホンダ選手自体も新しいものにアップデートされていたりとかあとはこちらレインセンサーついているモデルになりますのでレインセンサーもボートが選べたりとかでこのステアリング自体も交換色レザー で, で赤ステッチということでサルーンでありながらもスポーティーな演出というものがしっかりと。 ありますしパネルなんかもこのように単なるピアノブラックのパネルではなくて少しこうカーボン調に近いようなパネルになっているドドアアノノブブななんかも重厚感のあるドアノブになっていますでこちらセンターコンソール付近なんかもこのセレクターもフィットと同じだとは思うんですけれどもこの内装にはしっかりとマッチしていて特に私は違和感はないかなと思います で、このパネル自体も、先ほどドアパネルでも紹介しましたけれども、カーボンチョっぽいパネルになっていて、これも質感の向上に一拍買っているのではないかなと思います。で、ドライブモード、アイドルオフスイッチ、電動パーキング、ブレーキホールドと。あとは、コンソールボックスなんかも非常に使いやすそうですし、小銭を入れたりとかできるし、少し大きなものでしたら、このぐらいの、コンソールボックスのボリュームでしたら、 色々入れられらたりしそうです鍵はベゼルと同じタイプで、まあ、新しいタイプの鍵に変わっています。こちらいきますと非接触の充電器パワーアウトレット、USB、チャージオンの USB でこちらも定評があったようにベゼルにもついていましたがダイヤル式のエアコンのコントローラー。 でこちらに今は使いませんけどシートヒーターがついていたりとかだからデフロスター半径、まあ、この辺がついているここも表示がしっかりと出るようになっています、まあ、そういったところですねあとは防弦ミラーでここように SOS ボタンがついていたりとかで今までのシビックもそうでしたけども ルーフライニングも黒のままですしで、こちら、こちら少し変わりましたね。ベゼルみたいに、えー、静電式のライトではないですけれども、このように LED のルームライトもついていて、非常にちっちゃくなって、デザインをスポイルしない形状。で最後に、この車に乗り込んでものすごく重厚感があるなって感じたところなんですけれども、これがそのシートになります。でシート自体も プライムスブースにファブリックなんですけどこちらがスエドっちょっぽいファブリックになっていてこの辺もすごく重厚感が高いプレミアムなセダンに乗っているんだなという気持ちを与えてくれるそういった車になっていますでなおかつこのように赤ステッチタイプ R を放出させるような赤ステッチ ホンダのスポーツというものをね、しっかりと感じることができるプレミアムなスポーツ店になったなという印象を非常に強く受けました。はい。ってことで、今回は、まあ、この車、今日はナンバーが付いていないので試乗できないんですけれども、月曜日にこの車を試乗させていただく機会がありますので、まあ、今回は、まあ、私自身、シビック、 元シビックオーナーということもありますので、シビック目線で、この今回の新しいシビックがどのような方向で変化したのかということについて、今後もお伝えしていく予定でございます。今回もこの動画をご視聴くださいまして、どうもありがとうございました。また興味がございましたら、チャンネル登録の方、どうぞよろしくお願いをいたします。失礼をいたします。